もうえー、我々この2年間の間いろんな思いがありましてでもやっぱりよさこいね、えー、続けてきました、えー、やっぱりよさこいが好きでいろんなところでいろんな方と会って応援をしてもらって、えー、これからもこのよさこいを発展させていきたいなそんな思いから、えー、我々スピリオケ作品というものを作りました、えー、これは通常、えー、オリジナル曲というと、えー、地域を取り入れたりとか、ね、自分たちの何、えー、ていうんですかあの よさこいを前面に押したらっていうとあれなんですけども、えー、そういう思いで作っていくパターンが多いんですけど今回はせいやというチームにスポットを当てた曲になりますどういうチームなのかどういう心意気なのかっていうものを、えー、曲踊りに込めましたそれを3月に披露させてもらったんですがその曲を披露したいと思いますせいやの総踊りがテーマになりますはい、いろんなチームいらっしゃると思いますこの曲を踊ってみたいなっていなう方は どんどん踊っていただいても大丈夫です CD も差し上げたいと思ってますその後ね、これから差し上げていきたいと思いますはい、えー。それでは、えー、よろしいでしょうか、えー、みんな緊張はしているんですけども楽しんで演望していきたいと思いますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします 心意は広がる ざいトップバッター盛り上げてくださいましたせいやさんにもう一度大きな拍手お願いします。